どうも、国です。私は今現在、韓国のプサン市にあります、後ろにあるプサン駅のところに来ております。今回の動画の内容なんですけども、今回はですね、私、個人的にやりたいと思ってたプサンにあります人気有名店のグルメをね、一日かけて食べ回ろうかなと、はい、えー、そういう動画の内容になります。 それではねまず1軒目今9時ぐらいなんですけどもまだ朝食食べてないのではい1軒目の朝食っていうことで行こうと思いますはいはいまず1軒目のところに来ました釜山駅からですね歩いて5分ぐらいのところです朝食の場所1軒目はこちらになります韓国釜山でアワビおかゆで有名なチェジュガーさんになりますそれでは朝食がてらということでおかゆ食べてこようと思います いただきますお粥まず最初はおかゆだねちょっと身は食べずおかゆ自体をいただきますうんとろとろうめお次はウニスープですねいただきます うん、うん、まあわかめが多いのでわかめスープかなうんそれにちょっとねウニの味がするぐらいな感じなのでびっくりする味じゃないですね、うんまあ、普通に美味しいですけどはい2軒目のね、えー、お店に来ました2軒目のお店はこちらになります はいジョンソンス・ミリューミョンのお店になりますと思ったらあれなんかやってないぞこれあなんかねここに貼り紙があるあ当分の間はね休業って書いてますねはいまずミリューミョンとは何なんですかっていうところなんですけども まあ、外観はね、冷麺ですね、はい見た目は冷麺なんですけども、まず冷麺というものはね、麺がじゃがいものでんぷんを使ったね、麺として使ったものを冷麺という形になるんですけども、こちらのミルミョンというのはですね、こちらのプサンの方のご当地冷麺というものになりまして、なんでミルミョンっていうのかと言いますと、麺の方はね、小麦粉を使った麺を使った冷麺というものがミルミョンという、はいそういうものになるんですね。 でなんでここのお店を選んだかと言いますと麺の方によもぎを使ってかつねスープの方に漢方薬を使ってるという特徴があるミルメンのお店となってたんですけども、まあ、今回ねこんな感じで当分の間お休みということで、はい、やってないので料理の方はご紹介することはできないんですけども今回はね、えー、お店の外観をね、まあ、ご紹介という、はい、形で以上となりますそしてここの場所なんですけどもこちらの方に行きますと ここにちょっと、ね、上に橋かかってるみたいな感じがあるんですけどもここがですね釜山大学駅となってましてだいたい5分ぐらいですかねはい歩いたところにはいこのお店があるような形となってます釜山大学近くということで学生街というところでまあ料理がねだいたい500円ぐらいかなネット情報ではまあそのぐらいの金額で掲載されていたので結構ね 安い価格でお得に、まあ、美味しいものが食べれるということなんですけども今2022年にもしやってたら金額もうちょっと高いんじゃないかなと思うんですけども金額と場所はねこのような内容となりますはい次のお店に着きましたこちらになりますトルルネハルメパジョンさんになります パジョンと言いましたら、韓国料理知ってる人はわかるかと思うんですけども、まあ外観は見てくれはね、チヂミですね。で、ヂミとパジョンって何が違うのかと言いますと、パジョンというものは、もち米粉ベースに使った、まあヂミ、まあ外観見てくれがチヂミなので、はい、そういうものをパジョンと言います。チヂミの方はですね、小麦粉を生地のベースとして使ったものをチヂミというので、生地のベースとなったものが違うと、もち米粉か小麦粉、それの違いになります。それではね、 中に入って食べに行こうと思います。 味 う, すも う, 濡れちゃういん。あ生地トロトロもう あこれおいしい、うん、中にね牡蠣かなはい牡蠣が入ってますね、うん、ちっちゃい小ぶりの牡蠣だけどうん美味しい今回注文したのに、ね、小サイズなんだけどかなりのボリューム、うん、生地がトロトロなんでチヂミみたいでねしっかり焼いたやつだと ちょっと食べきれないかなと思うけどこれだったら全然一人でもペロッといけちゃう、うん、いやーとろとろふわふわの生地、うん、最高うまいうんうま、ん、いうまいこの写真景なんで、うん、はい夕飯のところに着きました夕飯の場所ですね今回はこちらになりますはいここのお店の名前なんですけども 色々調べたんですけど出てこなくてここにはいテロップつけておきますのでここのお店はですねコムジャンを日本で言うとヌタウナギっていうものですね特徴としてはこのヌタウナギをね包丁で切ってもね生命力が強いことで焼いてもグニョグニョグニョグニョ激しく動くみたいなそういうものみたいです食べるとすごい美味しいと言われていましてウナギなのでまあ魚系の魚介類なんですけどもまあ食感としてはなんかモツみたいなコリコリしてるみたいな感じらしいんですねはいなので まあ、どんな味なのかどんな食感なのかというのをね初体験しようと思いまして釜山のご当地なのではい楽しみですそれでは入ってきます。 先生、生きてい ちょ プサ駅の方に来ましてこれでね内容は以上となります今回4軒回りましてまあ1軒ね当分の間休業ということでミルミョンプサンの冷麺ですねはいご紹介したかったんですけどもご紹介できなくて今回ねまあお店3軒回ったんですけども人気なお店だけにね大変美味しかったんですけども一番のネックは金額ですね日本よりもねまあ物価高いなとは正直感じました特に海産物プサン来たらねまあ日本と比べる 全然高いですね、まあ、日本でお刺身をだいたい1000円ぐらいで食べれるものがこっち来ますとね3000円から4000円ぐらい、はい、しますね倍以上ぐらいな金額で、はい、海産物はとても高いですなので今現時点でね韓国に来るときはですね海産物は金額が高いので高いの嫌だなっていう人はねやめた方がいいかと思います、まあ、それ以外はね、まあ、若干高いかなっていうぐらいで大幅に高いっていう感じはしなかったので特に海産物は金額が高い 高いということをね肝に銘じてということで覚えておいてください。今回の動画はね参考になったと思いましたらグッドボタン高評価チャンネル登録してない方はですねチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではね次回の動画でお会いしましょう。それではまたバイバイ。